さあ、ついにこの日がやってまいりました久留米市イメージキャラクタークルッパがオリンピック種目にチャレンジ陸上編会場は久留米スポーツセンター陸上競技場であります実況は私クルッパ TV アナウンサーの発尾でございます寒風が強く吹きつける中果たしてクルッパはどのようなチャレンジを行うのでしょうか おーっとここで競技場にクルッパが現れました若葉のような緑の体に赤いユニフォームを身にまとい応援に駆けつけた職員の声援に応えていますつぶらな瞳の奥に静かな闘志が燃えている筑後川から生まれた機代のアスリート丸いお皿がチャーミングクルッパの登場ですさてクルッパが準備をしている間に視聴者の皆様にチャレンジ内容をおよびルールをご説明いたしますここ久留米市は 2020年東京オリンピックの参加国ケニア共和国の事前キャンプ地ですケニアといえばマラソン王国ですがマラソンの他にも世界的な陸上選手を数多く輩出しています中でもデビッド・ルリシャ選手は前回前々回のオリンピックで陸上 800m の金メダリストルイシャ選手の持つ1分40秒91というタイムは現在の世界記録であります今回はこの 800m 世界記録に クルッパがののタイムでで挑むものです果たしてクルッパはルディシャ選手の世界記録を破ることができるのでしょうかスタートラインにクルッパが立ちましたさあクルッパクルメ市民みんなの期待を背負って素晴らしいスタート この強風をものともしない力強い走り、それもそのはず筑後川の大自然で生まれ育ったクルッパにとってはこの程度の風、ないのも同然でしょう、これがカッパ界のアスリートの力、クルッパ、そのままスピードを緩めることなくコーナーに入りました、全くスピードが落ちません、世界記録に負けない走りを見せています、クルッパ、速い、本当に速い、そしてコーナーを抜け、最後の直線です、おーっと、ここでクルッパ、疲れてきたか。 少しスピードが落ちましたいやどうだ頑張れクルッパこの日のために毎朝5キロ筑後川の河川敷を走ってきましたその成果を見せつける時です頑張れクルッパクルッパはクルメのためにオリンピックを盛り上げるために頑張っています踏ん張れクルッパそして今クルメ氏みんなの期待に背中を押されゴールしましたさあ緊張の瞬間ですクルッパのタイムは1分4分 なんとわずか3秒届かずんクルッパ悔しそうですやはり世界の壁は厚かったかクルッパ残念クルッパお疲れ様でした今回は残念な結果に終わりましたがご自身の今の気持ちはどうでしょう 社選手の世界記録の凄さ本当に分かりますねありがとうございましたクルッパ本当にお疲れ様でしたその頑張りはクルメ市中に届いたことでしょう以上クルッパオリンピック種目にチャレンジ陸上編でした 東京オリンピック・パラリンピックをみんなで応援しましょう輝く人、街、キラい、久留米。